日常演舞の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演舞開演こちら今年2022年12月25日のクリスマスは以前誕生日の時にもお世話になったもみのさんの紅玉のタルトや3種のシュークリームマロンクグロスシフォンケーキでお祝いしたいと思いますあれ今年はホールケーキでサンタクローストの生クリームじゃないケーキじゃないんですかって思われたかもしれません はい、実は今年もやりたいなと思ってたんですけど今年もうめちゃくちゃ忙しくてもう本当にケーキを余裕用意する余裕すらもなかったんですよね悲しいことにででなんとかホールケーキに隠したいと思って買ってきたのがこれというわけですまあ誕生日の時にもやりましたけどホールケーキにこだわる必要はないかなケーキなんいやケーキだったら何でもいいんかってつっこまれそうな気もするけどもうとにかく鳥もかくにも用意できないと話にならないのでホんと インターネットでもなかなか出来立てないい や, いやそのまま食べられる常温のケーキとかは買えませんからね冷凍などは買えるんですけどまた回答で時間がかかったりしてちょっとんっていうほども調整があっていう部分もあってまあグダグダしてでも仕方ありませんので今年はお祝いしたいと思いますでもそのまずはシュじゃあシュークリームから食べていきますねなんかチョコとか抹茶とかあまり見ないシュークリームあチョコは見るから 黒ロゴマっていうあまり見ないシュークリームもあったので、それもまた楽しいです。それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。<笑>こうしてまた今年中に会えたのが嬉しいよ、ね。私ですっかり癒されてね。ええ、自分も嬉しく思いますよ。 また、来年もいろいろとお世話になりたいと思っています。うん、来年はもっと行く機会増やそうかなと。まずはこちらのケーキたちパイ生地はさっくり、シフォンケーキはふんわり。で、シュークリームは中のクリームの風味がふわっと香ってくる。そしてマロンクグロフ。これは、うーん、コーヒー用意しとけばよかったな結構強烈に来るし。下の台。 のの中の唾液が持っててかれてしまうん高玉のタルトである程度水分補給できているとはいえ交互に食べればよかったかなうん結構強烈だけどクリスマス気分は味わいましたごちそうさまでしたうわ結構すべてのものに見えますがこ口の中の水分持っていかれない飲み物用意しとけばよかったなと今さらちょっと。 紹介していますがまずお商品そのものは美味しかったですよ最初に食べたシュークリームはチョコじゃなくてコーヒー味でしたなのでかなり苦みが強くて口の中でグッとうわ甘いと思ったら苦いだけどそこまでうわもう甘いの食べないとダメだみたいな人でもない限りは食べられるちょうどいいバランスの苦さだと思いましたあと黒ごまと抹茶も香ばしさや抹茶のほろ濃な香りが口の中でふわーっと広がってきましたね 続いて食べましたこちらのいちごシフォンケーキなんかよかったらお試しくださいっなりますがちょっとレンジ近くにないのでこのままいかせていただきましたわふわっとした生地の中からあのいちごの甘酸っぱい香りと味がふっと優しく広がってきてうんー癒してくれましたプレーンや他のフレーバーでも食べてみたいシフォンケーキでしたね続いてこちらの ちょっとまあ、食べたあとにもかかわいいんでけど高級のタルトパリッとしたタルトの中から甘酸っぱくりんごの果汁がじゅわっと広がってきてさ結構量はあるんですけどさっぱりだらくになりましたそれとは対照的だったのがこちらのマロン・クグロフ結構洋酒がきつくて生地ももったりした口の中の水分もかなり持っていく生地でしたのでこれ本当にコーヒー用意した方がいいと思います で、以前食べたもみろきの和栗ケーキと同じでかなりラム酒がつ洋酒が強くて栗は食感を楽 し, を楽しむことができるのですがあまさがあまり感じられなかったら残念でした、ね、やはり<笑>今回は大本命であった紅玉のタルトがパリパリとした外側の生地と中のりんごの、ま、甘酸っぱさのバランスが一番良くて美味しかったので代表としてあっと 転度させていただきます、はい、それではで夏の日やダンス踊るを浜辺にいやいやかなり暑いでしょうねえ、ね、そうなんなことしたら汗だらけになりそうですホンもうちょっと運動するときは周囲の環境に注意しましょうで いつもだったらここで終わるんですけど今回は最後にちょっとお知らせをしておきたいと思いますうん例年、まあ、クリスマス終わって次年末年始大晦そかお正月ってきますよね、まあ、例年だったら、まあ、年末年始でいろいろやってみたとか、ね、ちなんで食べたとかで動画上げてるんですけど残念ながら本年自分夢中なんですねなので、まあ、いつも上げてるこういった こういった特別な動画ではなくね毎日あげてる動画はいつも通り上げるんですけど、そういった年末年始に何かするっていうような動画は、今年は投稿を控えようかなと思っています。まさすがに、あ、中に、動画投稿にお中ってあるのかって思われるかもしれませんが、そういうところは守りたいと思いますので、今年は、今年から来年にかけての、今年の正年おみそかから来年のお正月にかけての、 ま、特別な動画は投稿しないということをあらかじめお伝えしておきますのでどうかご了承くださいそれではご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演武終演あ言うのはちょっと言うの忘れてましたけれど同様先ほどの夢中であるいうので年末年始の挨拶なども行いませんのでどうかご了承くださいそれではまた見てくださいね